私たちの秀夫君は17年間の人生大血管伝承とい う, う心臓病とともに歩んでおりました。高校生の時、ついに倒れ食べ出すことになりました。秀夫君は数々の死をし残しておりました。 Thank、you